は顔のほうれい線気になりますよねこのほうれい線が一回のマッサージでなくなっちゃうそんな顔のマッサージ一緒にやっていきましょう、はい、それではね右手で左のこめかみ持ちますねこめかみぐーっと持ち上げていただいて左手胸の前に置いて斜め下にぐーっと引っ張る感じ息を大きく吸って吐いてふーっと頭をね右に 顔の力全部抜いてでこのこめかみのねちょっと上に上げているこの力とこの胸の斜め下に下げているこの力抜かないようにしていきましょう首のね左側がすごく気持ちよく伸びているの感じて優しいね顔を作っていきますはいそしたらゆっくりと戻してそのまま吐いて斜め後ろ この顎を特に下顎天井にグッと突き上げるように。このね首の斜め前が気持ちよく伸びてるのを感じていきます。顔の力も全部抜いて、皮の皮もね。 気持ちよく引っ張られてるのを感じていきましょう。はい、吸いながらゆっくりと戻します。そしたら、手を後頭部のところに置いて。手は背中の後ろに隠しちゃいます。で、吐いて斜め前。首のね、斜め後ろ気持ちよく伸びてるのを感じていきましょう。 長く吐いてはい吸いながらゆっくりと曲っていきましょうはいそしたらねもうこのやっただけでこっち側がねちょっと薄くなったの感じられないですか反対いきますよ下の手斜め下吐いて顔の力全部抜いていきましょう 左右のね首の硬さの違い感じられたらねちょっとそれ気づくだけでもねすごく違うのではいゆっくりと戻したら斜め後ろ顎を天井にグッと突き上げる感じ首のね斜め前しっかり伸ばしましょうこの今伸びているところ胸鎖乳突筋っていうところでここがねあの太いリンパなので ここしっかりとほぐすことによって顔のむくみとかも取れてくるのでしっかりやっていきましょう本当ねこれだけなんですけどほうれい線がねぐぐっと上がってきますよはい吸いながらゆっくりと戻りましょう斜め後ろ手は背中の後ろ吐いて斜め前に倒します で、このね、首の斜め後ろのあたり、ここをしっかりと保護しましょう。もうね、こうやってストレッチやマッサージするときは、いつもね、息を。で、吐いていきますよ。 しながらゆっくりと戻りましょう。そしたら今度はこうやって関節作っていただいて、この関節のところでね、この耳の上ここをねマッサージしていきます。こうやってグリグリしていきましょう。でもしこれがねもう痛いっていう方は頭蓋骨がちょっと硬くなっちゃってるってことなので、ここしっかりとほぐしますね。ここしっかりとほぐせるとここの顔をねグッと上に引っ張れるようになるので。 で骨盤と頭蓋骨すごいつながっているのでね今これが痛い方は骨盤をねほぐすのもしっかりとやっていただけたらと思います特に後頭部ねはいそしたら最後は手を前に重ねて真下にぐっと引っ張って顎天井に引き上げていきましょう 首の後ろをつぶすというよりは、顎を天井にぐーっと引き上げていく感じ。顔の力全部抜いて、で下顎だけ天井に上げてもいいですよ。さらに首の前伸ばしましょう。はい、ゆっくりさ戻りましょう。 ね、このほうれい線ちょっと最初より良くなったんじゃないでしょうかぜひね鏡で見てみてくださいはいこうやって特に首を刺激ほぐしたりマッサージすることは更年期症状にねとってもいいんですね。なんでかっていうと更年期症状っていうのは副交感神経と交感神経っていうのがあってその副交感神経の働きが弱くなると すす。ごくくいろんんなこことが起こってくるんですホットフラッシュとか動悸、息切れとか更年期太りとか肌荒れとかもうありとあらゆることが。なので40歳を過ぎて注意すべきなのは副交換神経を上げることなんですね。で自律神経のバランスを整えるとそういうい更年期太りとか便秘とか、えっと、肩こり、首こり腰痛そういうのもね、本当によくなっていくんですよ。で、首は、 副交感神経がとっても集まっているので40歳以上の女性たちが首をほぐす首をリラックスするということめちゃくちゃゃく大事なんですねなのでこの首のストレッチをほうれい線だけじゃなくて更年期症状を良くするためにも例えばね40過ぎるとイライラしたりとかそういうこともあるじゃないですかそれも更年期症状だったりすることがとってもあるんですね。なのでぜひこうやって